というわけではい、<笑>今どこですか？今日は今日ははい。何しにドライブしにドライブしに、そして何しに行くの？浜焼き食べに行くぞー。ーえー、<笑>はいというわけで、今回はつーちゃんにね。ちょっと運転してもらって<笑>いい、小田原のね。うん、浜焼きを食べに行きたいと思います。ーで、ちょうど今海老名サービスエリア。 についたので、うん、ちょっと見てこようと思います。うん、よっしゃ。じゃあエビナって俺初めて来るかもしれないもしかしたら。本当。うん。なんか結構いろいろテレビ出るよね。ね楽しみ。行きましょう。終了。はいというわけでメロンパン買ってきました。<笑><笑>エビナといえばでしょ。そうなの。そうそうそう食べたかった食べたかった。でもなんかね可愛らしいのがあったんだよね。そうなの。じゃん。可愛 い, い。 何のキャラ、うん、これはね、なみちまるくんって書いてあったよ知らん<笑><笑>そう、これをね、食べたいと思いま す, <笑>いすね、<笑>食べてみて<笑>うんかいじゃあうん、おいし い, こここ い, しいよろしくお願いしま す, お願いしますレッツラゴーレッツラゴー江戸晴海うん、うんあ、おい 美味しい。美味しい。美味しいね。うん。あ、重いで、今回は、旅行が行けなくなっちゃって、うん。お泊り旅行行けないので、うん。うん、日帰り旅行かな。うんうん。というわけで、今回は。ね、うん。30分くらいで着くともう、うん、14時16分着、うん。うん。楽しみー。いい天気やいい天気なの<笑>結構暑いよ、もうん<笑>。彼女目線の運転手の横顔。<笑> <笑>はいはいはいはいあ俺が撮れとそんなあるあーいいねかっこいいの見えるよ、ね、いいねいいねかっこよく見えてくれるやついいけど今日は彼氏の運転でドライブデート<笑>運転する彼氏の横顔<笑>なんか後ろに変な人がいますけど<笑><笑>見える<笑><笑>そうだバレたひょうょうしょうちゃんが静かになったんだけど<笑>ね急に 怖い怖い怖い怖い<笑>目開けたまま寝てる<笑>海だ<ー><笑>すごいねやっぱねやっぱテンション上がるよね上がる上がる本 当, 本当に本当に本当にはいというわけで着きましたイエー イ, イ, エーイーーおいしいもの食いてすごくない いる、つるが。いる。いいじゃん、食べる。ウインナーもあるよ、ウィンナー。いろいろもう取ってってよ。すごい。いいな。いいな。はい。美味しい。しょっぱなカレーを持ってくる男。美味しい。あ、すごいね。これ、息逆。え、はい、逆の。一瞬、あんじゃない。あ、そうだ、二あ、二度あたり。 これが全部食べ放題でしょやばくな い, い、えーね、見てこの魚さっき金なってたもんねごめんなさい、俺だけちょっとビール飲ませてもらいます、うん、じゃあ乾杯しようはーい い, いや、うまいわ、うん、それ俺も湿度汁で飲みたい終了はい、というわけで食べてきました 美味しかったね、はい、ったお腹いっぱいしょうちゃんはもうデザートタイム<笑><笑>というわけでこれから熱海の方にまたちょっと行ってきたいと思いますわっしょ い, しょい<笑><笑>熱海に行きますかねいやついたねやった。おしゃれおしゃれだよねいろいろ散策したいと思います足湯入れなかった足湯入れなかった ね, ったったねまあ仕方ないああ綺麗だね 夕日がまたねねえほんとだよねいい感じだわ、うん、ちょうど今さ海岸とか行ったら綺麗かもねああうんほんとうんいいかもいやーすごいライトアップがマジで綺麗気をつけてよ、うんね、いいねほんと麗。<笑>そしてつーちゃん<笑> 久しぶりに熱海に来たなほんとに波の音がいいねいいよね癒されるわああ、まあ、いい癒される<笑>今年は旅行ってか泊まれなかったけどああまたねああ行けたらいいかないやほんと来年またさどっか泊まりで旅行行こうようん行く行くねフフフフ ひょにょん。<笑> 今日にゃ。大丈夫、疲れてない。うん。大丈夫かな。<笑>まだ大丈夫。うん、ちょっと怖い話一つしていい。<笑><笑>言い方が怖いわ。<笑><笑>何、うん教えて？ちょっと思い出しちゃった。教えて何？会談的な？階段じゃないな。うん、なんかもう本当に、うん、心霊みたいな。<笑>怖い話が苦手な方はここでちょっと止めてもらって。だよね。<笑><笑><笑> そうね。うん。はい。どうぞ。あのね、熊本に、うん。タバル坂っていう場所があるの。う, ん、ほ う, ほ う, ほうすごいもう、なんか、地元で も, も、有名な、もう、心霊スポットなのね。なんか、それ、西南戦、西南戦争かな ?1600 年代くらいに、なんかそこでやっぱり大量に死んだ人がいて、まあ、公園みたいなのがあるんだけど、そこに、 やっぱ、夜な夜な行くと、落ち武者みたいな幽霊が出るっていうすごい噂があるところがあるの。うん、で、まあ友達の話なんだけど、うん、その友達が通学路で使ってたのね、そこの。こアバル坂のその公園がある道を使ってたの。で、その友達が二人でね、まあそれぞれ原付きに乗って、家に帰ってたのかなそしたらなんか前に、 その友達の友達が走ってたんだって。二人で、まあ、前と後ろで並んで走ってたら、なんかその前を走ってった友達が、急にスピードを上げて、うわーって行ったんだって、うん。で、どうしたんだろうと思ってその友達が、うん。まあ普通に追いかけてって、うん、そしたら、うん、コンビニで、うん、なんかその友達がうずくまってたらしくて。うん<笑> そしたらね、まあどうしたんだよってっその友達が聞くじゃん。そしたら、まあフルフェイスのヘルメットをしてたんだけど、その走ってたら、そのフルフェイスに、急にバッって、うんうん、女の人みたいな。うん、ええ、どうやってなんか顔が、目の前に急に来たんだって。で、なんかもう後ろにも乗ってるみたいな。それで怖くなって、わーって行って。 で も, うもう怖くて、うん、そのコンビニの前でうつくまって、うん、そのちょうどその通ってたところがその田原坂っていう心霊のすごい有名なところらしくて怖、うんえー、怖いよねうん、うんうん、以上です<笑>ちょっと歴史が好きだから一回まあ会ってはみたいかなと思って、ですけども<笑> あったかい?<笑><も>ね。<笑>その時のなんか、マジで、ちょっと。あの、どういう経験だったのかとか、ちょっと、お話を聞きたいんですけど。そうなの。<笑><笑>ちゃんと、頭に矢が刺さってんのみたいな。<笑><笑><笑><笑><笑>そういうイメージあるけど、ね。そういうイメージだよ。あ<笑>コントのイメージだよ そ,、ねね、<笑>そうそう。まもなく、左方向。